まだまだつづくよビッグシティグリーン。 ディズニーチャンネルディズニーチャンネル今週のおすすめはこれそれじゃやるわよまずは特別放送さあ出発11月三日祝日朝七時三十分からマペットベビー新エピソード連続放送こんなウキウキなの初めて十一月六日日曜日昼二時からカンフーパンダ運命の連続放送 わおついに最終エピソード自由だそして映画は必ずお届け11月3日祝日昼2時30分コウノトリ大作戦ビッくレコいたよニューヨークを救うんだ11月4日金曜日夜8時ニュータントタートルズ TMNT あなたがいる11月6日日曜日夜8時リトルプリンス星の王子様と私見て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 そしてなんとすべてのキャラクターの声優は花江夏樹さんバフバフバ声にも注目だよ地球に向かうので新番組の短編アニメーションデニスと俺様11月6日日曜日夜7時30分から先行放送ディズニーチャンネルムービーただの豆でしょ絶対に水に濡らすな<ーハ>天まで伸びた豆の先には 巨人世界を手に入れよう迫り来る巨人から王国を守れジャベル捕まって初放送「ジャックと天空の巨人」11月5日土曜日夜8時ディズニーチャンネルムービー幽霊が現れる時俺に任せろ待っててね今行くからさあ始めよう輝くパワーのヒーロー現るヒューリー 気をつけてね。ドラゴンボール。ゴーストフォース。月曜日夕方5時、ディズニーチャンネル。<笑> hey! いつミラクルタイムで。またまた始まるよ。ビッグシティグリーン。ディズニーチャンネル。パパおじいちゃん。およく来たな。レイブンたちがおじいちゃん家にお引っかし。体のこと考えて。おじいちゃんの未来を守るため。レイブンおばちゃん。おひさー。孫のアリスや ご近所さんと一緒に超大変な新生活もう最悪ベインのうちは超大変新エピソード日曜日朝11時30分「ディズニーチャンネル」こんにちはいらっしゃいませシロクマくんのカフェようこそご注文は竹か さ, さはないんですかないです誰でもとびきりメニューでおもてなしラダンス クールなダジャレも召し上がれカフェモーカーちょうだいそれは影武者白クマカフェ月曜日から木曜日夜9時30分ディズニーチャンネル気になるのはジャレ友達のこと宿題のことマリネットならできる家族のこと、ね、なんて声かけたらいいと思う男の子のことそれからそのすべてを守ること変身<笑><笑> の, 大空に正義の花 が, 舞う僕が間に合って助かったんじゃない1人でも平気なのに「ニラキラスレディーバグシャノワール」平日夕方6時ディズニーチャンネル「ヘイイイッツミラクルタイムで」でかあちゃんがやって来てますます大騒ぎますますはちゃめちゃでーイエーイ最高 ますます驚きがいっぱい。サプ ラ, ライ。<笑>ああ、愛してるよみんな。ビッグシティグリーン平日毎日夕方4時ディズニーチャンネルへイッツミラクルタイムです。またまた始まるよビッグシティグリーンディズニーチャンネル。Hey!